完成。 過ごしてまいりましたけれども、今日スーパーよそこい2022に参加させていただきましたこと大変嬉しく思っております来年安心安全のイベントを開催できることを願い最後まで一生懸命踊らせていただきます応援